平成29年8月5日、阿蘇市黒川の阿蘇医療センターで市民公開講座と健康フェスタが開かれました。まず、阿蘇医療センター行堂で認知症、癌、感染症についての公開講座が開かれました。講座では感染管理認定看護師の柿本淳子看護師が感染管理認定看護師の役割について 日常生活の中で感染症にならないためには、最近は目に見えないので、除菌、殺菌はこまめにしなければならない、などと話しました。このほかが癌科学療法看護認定看護師の佐藤美和看護師が、癌科学療法看護認定看護師の役割とは、認知症看護認定看護師の古澤明日香看護師が、認知症看護認定看護師の役割とはと題して、 3人の認定看護師がそれぞれ病院の内外でできることについて話しましたこの市民公開講座と健康フェスタは阿蘇医療センターを一般市民に知ってもらおうと昨年度から阿蘇医療センター開設記念として行っているもので今回で2回目ですまた医療センターエントランスでは医療センターの専門職や技術スタッフによる 健康増進を目的とした相談窓口体験コーナーも開設されおよそ100人の市民が訪れていました。